こんにちは金黒です私が今 YouTube チャンネルいくつか運営してるんですけどその中で唯一金黒レビューチャンネルだけが収益化できていますガジェット類が好きだっていうこともあって毎日動画を撮影することができる趣味と実益を兼ねた YouTube チャンネルになってるから毎日運営しててそこが収益化できてるっていう状態なんですけど。 その金黒レビューチャンネルを前から見てくださってる方はお気づきかもしれませんがだいたい YouTube の動画アップしているのは朝の8時半前後っていうその動画が一番多いような状態ですなぜ朝8時半前後に YouTube 動画をアップしているかなんですけどそれは朝起きてすぐ、まあ、まずはコーヒーを入れてこの席に座ってそして YouTube の動画を撮影して その後出勤前に編集して出勤する直前に YouTube 動画をアップしているっていう場合が多いからですなぜ私が朝起きてすぐ YouTube 動画を撮影しているかなんですけどそれは朝起きてから2時間ぐらいがすごく集中できる時間帯だからですこのことは前から私も生活習慣の中で気がついてたんですけど本の中でメンタリストだいごさんの 自分を操る超集中力これも過去にこの本を読んだ時に全く同じことが書いてあって朝起きて2時間ぐらいが集中力がすごく高まってるっていうことが書いてましたメンタリスト大吾さんの中では実際は朝食をとってその後三30分後が一番集中力が高まってるっていうふうに書いてあったんですけど私自身は朝ごはんを食べずにまず起きたらコーヒーを入れてすぐ あんままり考えずに、YouTube、動画を撮影していますその YouTube 動画のネタは前の晩に考えることが多くて朝起きたらいきなりその話題についてすごい集中力を持って撮影してるっていう場合が多いです集中しながら YouTube 動画を撮影してその後動画の編集も集中して行える朝起きて2時間ぐらいが私にとって YouTube 動画を実際運営しやすく再生回数の多い動画も 朝撮影して朝そのままアップした動画がやっぱり再生回数が多いっていう傾向もあります人間はもともと朝起きて日が沈んだら寝るっていうその太陽の動きに合わせて生活するっていうのがインテリアコーディネーター勉強した時もあったんですけどサーカディアンリズムっていうそういう言葉があって実際は体の本能として 朝日が昇ってきたら体がだんだん目覚めてきて夜になったらだんだん神経が収まってきてだんだん眠くなってくるっていうのが本来人間の姿です私はメインの仕事は建築の仕事をしてるんですけど建築の仕事で設計する際にできるだけ人が休む部屋寝室は可能な限り東側に持っていっていますそれが東の南になってしまったり東の北になってしまったりっていうその土地の条件とか いろんな条件によって変わる場合もあるんですができるだけ朝日を浴びて体が起きるようなその位置に真相を持っていくように心がけていますそうすることによって先ほどご紹介したもともと人間の本能として持っているサーカディアンリズムに合わせやすいから実際体も健康になりやすくまたもっと言えば朝食をとるダイニングの部分もできるだけ可能な限り東側に取るようにはしています 実際、朝のその朝食であるとか、仕事に集中するっていうのは、最初の朝起きて20分とか、朝食をとった後30分っていうのが、体の生活リズムをとてもややすいので、私はもうルーティーンとして朝起きたらコーヒーを入れて YouTube 動画を撮影してるっていうのが、私のスタイルです。私の中では、YouTube チャンネルのカネクロレビューチャンネルが今、一番今後も発展させたいなと考えている出来事なので、 朝の集中している時間帯2時間を YouTube 動画の撮影と編集に当てているんですが皆様も何か物事を成し遂げたいということがあれば朝早く起きて最初の2時間に何か集中するというのはおすすめですそのためには夜早く寝るという必要もあるんですがこれも生活習慣でルーティン化されるとだんだん慣れてくると思います先ほどの本のメンタリスト大吾さんの 自分を操る超集中力。この本の中にも書いてあったんですけど、実際、物事に集中すると、夜眠たくなるみたいで、睡眠をじっくりとらないと集中力が高まらないっていうふうに書いていました。結構、事業家の方で、かなり集中力の高い方っていうのは、8時間ぐらい寝てるっていう方も結構いらっしゃいます。有名な方だと、まあ、堀江門、堀江隆文さんも、 かかなりりしっかり夜は睡眠するそうですその夜しっかり睡眠して朝から全力で集中するっていうのが私は一番いい方法だというふうに思いますので参考にしていただければと思いますまた先ほどのこちらのメンタリスト大工さんの本は下のリンクに貼っておきますのでよかったら読んでみてくださいそれではまた次の動画お楽しみにそれでは